アラフィフマウンテンバイク、cool、イイえー今日はどこに来てるかというとですねじゃじゃんこの絶景僕は富士見パナラマスキー場えー、オフシーズンの時には m t b コースを開放してまして全国の m t b 乗りの方々がここに来て コースを楽しんでいるということでございますはい、えー、それではゴンドラに乗って頂上に行ってですね頂上からグリーンコースと言われる初心者コース初級者コースだねを走ってみたいと思います えー、オープニング使い回しでごめんなさい「おっさんアラフィフマウンテンバイクハードコアハードテール Vol.3」ですが前回に引き続き「富士見パノラママウンテンバイクパーク」にて今度はゴンドラに乗ってダウンヒルをやってみようと思います実はマウンテンバイク歴半年の泰造さんですが買って1ヶ月も経たないうちにせがれに騙されてこの「富士見パノラマ」にやってきておりますその時は泣ききなががら降りてきたんですが 今回は果たしてまともに降りることができるやら、こうお期待さて、上に到着したんですけれども、えー、今回ですね、なんと、私のこの車体費6万のボリナスリッジなんですが、この日のために、えー、フロントシングル化して、かつ、かつ、ループ足のカセットが入ってます。1x11 ってやつですね えー、それではゴーグルをはめて富士見パノラマダムヒル、えー、グリーンコース編スタートです。 さあ切るでよいしょはいあ<笑>結構ドロップで起こされるな<笑>これが昇進者やっつうんだからひでえもんだよねよいしょ よいしょやばそうなとこであれだけブレーキでいこうあっよいしょ、えー、よいしょーいやーいいエっすねしかしヘイヘイ はいはいとあーすいませんはいここは分岐だがまだブルーがね開いてないんですよということでまあ私は私のテクニック的にグリーンがいっぱいいっぱいなんですが<笑>えグリーンの2番突入ですこの2番がねなんか嫌なのよおおガレガレよ よいしょー、はい。落ちるー。あ、泥もあったね。3日間晴れてるんで、結構乾いてるんですけど。よいしょ。よいしょ。よいしょー。よっこいしょ。よーしょ。はい。よ, いよ。はい。はい。よー。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 もうこうなってくるとバームに乗るとかじゃないな。よいしょ。よいしょ。はい。はい。はい。はい。よいしょ。はい。はい、うん。いやー。だるがですね。よこいしょ。おっとっとっ と, っと。 いょいょいょちょっと後ろから来てるんで抜かしてもらおうかなと思うんですけどいい場所がないですね。 ここで抜かってもらおうかよいしょはいはいちょっと先に行ってもらいました結構早い人だからねよいしょよいしょ、えー、や高いなはいはいよいしょはいはいはいはい うぇーよいしょ俺もここでやっとってやすもよし行こうか はいよいしょあ、これも落ちかいやー、怖いなよし、よし、あとは落ちるだけどいえいよいしょはい、まだ見月。 行まはい、いやーやっぱ怖えな<笑>ガレってて。 結構加速する感ねよいしょよいしょはいいやーよいさあーゲレンデいっましたね景色いいけど見てる余裕がない<笑>ないないっす よいしょよいしょよいしょよしうわー、つまったつまったじゃあ、ほれほれほれ。 よいしょ。しょは あ, あーなんだれいいいいか使ってきたよ<笑>よよよよししししょよいしょよいしょよいし ょ, よいし ょ, よいしょ あーもうだんだんね喋る記憶ないっす<笑>もうねっすようわーちょっときついかな あ, あれ緩くなった<笑>緩くなったっすねよいしょよいしょ出た ちょっとちょっとはい魔の二番終了でしたご苦労さんでしたじゃあ3に行きますか しょ3は2よりも穏やかなんだっけかもう忘れましたねだいぶ前のことなんてだいぶ前でもね反応してます<笑>よいしょおおでもガレガレは変わらんよねちょっと気を抜くと<笑>でっかいシーン抜けちゃいそうだよね うちはハードテールなんでやっぱりでかい石踏んづけるのはね転ぶ原因ですからよいしょはいよいしょ上から行こう上からえ、はい、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ 暴れる暴れうどんとが暴れまくるもうちょいリアン乗った方がいいな、ね、ちょっと待ったちょっと待ったちょっと待った苦手な部分だよいしょよいしょ よいしょ。はよ、あ、よよいいいいいししししょょょおートこここでコースアウトしたくねーなな正直と よいしょはい。 よしちょっとはい出ましたえー、ここが4番リフトのとこですよ3番が終わってですね第4リフトのとこに出たところなんですがあもう辛かくなったんで一番簡単な絶景コースを走ろうと思いますよいしょよいしょ行こう まあ、絶景コースはですねあまあまあまあよくあるコースですよいしょ。 ね、こ, のこの絶景コースだとですね本当に絶景をちょっと見ながらちょっとよそ見しても、まあ、こけることはねえだろうという非常に安泰なコースのことはでございましてよっいしょ。 の林間の中に走りますよ。あっ、入りますよ。よいしょ。これ。はいはい。よいしょ。ちょっと今、完全に切れなかった。<笑>広いな。今のもダメだね。あんまりうまくバームが曲がれねえな、さきょうな。よくないね。よいしょ。 いや雪雪なのよ新ーた雪をぬるぬるぬるぬるぬるこれまずいなここでこけたりするな普通なああああすげえ五月なのに雪残ってたね。マジかもう泥を吹き上げながら私は絶景を降りることになるということです、はい。 よいしょまだかなそうこっちだねはいもうすごいねトップ吹いてあるよいしょーはーいまた林道の中ですねはい気持ちがいいです鳥の声も聞こえますよいしょ おっとっとっとちょっとまた大回りすぎたよしょおーいロッチってる怖いねパンクしないよなよいしょよいはいリフトの下を抜けて よし。 はいはい<笑>、はい、おしゃべりしながら走れないっすねおお結構ヘトヘトになってきてますよよいしょ、うん、よいしょ よいしょ。もうわ使ってきた。<笑>おっとっとっとねむで。よいしょ。はいだだ。よいしょ。さあ出たのかな？絶景はまだ終わらないよ、ね。これ絶景最後まで確か行くのかな。ちょっと忘れてましたね。 ああり優勝。いいでし ロフォーーなかなかいいっちゃいっすねおーっとーやべ う, うわだめだ選べべっちゃったし無理なことはやるべきじゃないですね<笑>よいしょはい絶景終わってスキルアップエリアに帰ってきたところでーすよいしょ 締めは新世界で締めにしましょうレッツゴー よいしょわっと眺めたあー、いったー<笑>いったー玉打ちしちゃった調子に乗ってると玉打ちしますよ、ね、これねよくないよいしょはいさて、今回のハードコアハードテール いかかがだったでしょうか無事に降りてこれて本当良よかったですさてこれを見て俺もマウンテンバイクを買ってダウンヒルをやってみたいぜと思うアラフィフの方もいらっしゃると思いますがそんな方に一つ助言ですタイトルでは6万のハードテールバイクでダウンヒルをしたということにはなっておりますが実は大ーさんのこのマウンテンバイク単純に車体費が6万というだけで改造費は奥さんに怒られてしまうぐらいかけているという実情です 皆さんもダウンヒル系のマウンテンバイクパークに行く際には、まずブレーキは上位グレードのものをチョイスしてください。そしてタイヤはダウンヒル用のタイヤを履くことが最低条件ですね。それでは楽しいマウンテンバイクライフを送ってください。そしてぜひチャンネル登録もお願いします。ではまた。